エンブ開演どうも私のつれづれなる日常エンさんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますこちらファミリーマークのフィッシュフライを食べたいと思いますうん。あげた瞬間に早くも香ばしい香りがしてきましたねこれは美味しそうですではいただきます タンパクであっさりとした味わいの白身魚にサクサクとした衣がうまく絡んでとっても美味しかったです何もつけないで食べても白身魚の旨味みを感じることができましたねでもう淡白なのでしつこくなく本当にあっさりといただくことができましたもっと大きなサイズで食べてみたいなご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部平塩パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします